今回は腹筋よりも簡単にポックの中が改善するエクササイズを紹介していきます。今までになかったやり方になりますので、できるだけ皆さん実践してこっそりやってください。ポックの中の原因としては、基本的には姿勢が関係しています。姿勢が悪いままダイエットに成功しても、やはり理想のボディは手に入れることができません。逆にダイエットに成功しなくても、いい姿勢が身につけば理想の体型に近づくことが早くなります。そこで今回は特殊なカエル足の方法をしながら、 ヒップリフトをして、なおかつドローインをプラスアルファして、お腹をへこませる姿勢を改善するやり方になります。いつも頑張って、えー、<笑>腹筋やバーピー頑張ってもなかなか痩せない。それはほとんど姿勢が関係しているからです。今回のエクササイズは通常のやり方よりも簡単で、たったの5回で、今回は改善していきます。一緒に頑張っていきましょう。最近 YouTube でも出回ってるカエル足なんですけども、これ実は 向き不向きがあるんです。というのも、股関節がやおう人は、カエル足にすると、もう力を抜いた状態で、お尻が締まらなくても、カエル足ができてしまうんです。力抜いただけで膝がパカッと開いちゃうので、本来は骨盤、股関節を外旋することによって、お尻が締まりやすくなって、 お尻が締まることによっておへその奥に意識がいって腹筋に効くっていう形になるんですけども股関節やおい人と足がパカって開く人に関してはあんまり効かないんですそこで今回は寝た状態で足をまず閉じますそしたらお尻を少し上げてつま先を開きます本来足の裏を合わせますが足の裏を下につけたままで つま先だけパカッと広げて、さらにお尻を上げる。この方がお尻が締まります。なぜかというと、足の裏ではなくて、足の裏が床について、つま先を外に向けて、床につけているので、つま先を開くときに、股関節への負荷がかかっています。ぐーっと、このようにぐーっと、外に足の裏の摩擦で負荷がかかっているんで、この方が、 お尻が締まってお腹をへこます意識ができます。これが足の裏になっちゃうとパカって開いちゃうんでお尻が締まりにくいです。そこで今回はお尻を上げてつま先を開く。お尻を高く締めながら持ち上げる。この状態で鼻から息を吸って口からふーっと10秒間吐きます。その時にお腹を へこませながら背中を丸めながらお尻は保ったままお腹をどんどんへこましていく10秒経ったら降りる今のやり方を5回やっていきます1回やってみますつま先開いてお腹をへこませながら鼻から吸って吐きますどんどんへこましていきます どんどんへこましたら最後上体を起こしていく吐き切るまた上げて吸って吐き切ってお腹をへこませながらぐーってへこませながら上体も一緒についていく最後までお腹をへこませるというやり方になります一緒に5回やっていきましょうこんなのでお腹がへこむのって思った方やる前にウエストを測ってもらって10日ぐらい続けてみてくださいこの5回毎日やるだけで 10日頑張っただけでですね、ウエスト1、2センチぐらいは確実にへこみます。やってみましょう。それでは、いきます。鼻から吸って口から吐く。10秒間吐き続けます。お腹どんどんへこましてください。いきます。3、2、1、GO 1、2、3、4、どんどんへこまして、6、7、8、 最後、上体を起こして、鼻から吸ってください、いきます、1、2、3、どんどん行きまして、4、5、6、7、しっかり開いて、上体をついていく、10、3回目、吸って、吐いて、1、2、しっかり引っ張って、4、5、6、7、へこまして。 上体を起こしてュッ4回目、吸って、吐いて、1、2、しっかり開いて、4、5、6、どんどんへこまして、上体ついていく、1、ラスト、吸って、吐いて、1、2、3、とにかくへこまして、5、6、お尻締めて。 開いて上半身ッ、OK、お疲れでした今のたったの5回でしたけどもこれに含まれている要素としては骨盤股関節を変える足よりもつま先を開くだけそして床をしっかり踏んでいるので。 股関節を広げる負荷が上がります要するに股関節を広げやすくなりますそれでお尻が締めやすくなってお腹の奥に意識が行きやすいのでそれでお腹に効かしやすいそこでドローインをするんですけども ドローインというのは通常同じ姿勢のまま鼻から吸ってふーっとへこましていくんですけどそれプラスアルファ上体を起こしていくのでよりお腹をへこませるという意識ができてきますこれができてくると反り腰の改善ができて骨盤が立てられて姿勢が良くなりますそしてお尻を上げているのでお尻の力が身につくと猫背や反り腰というのが改善されてきます要するに 通常のお尻の位置に戻るので縦のラインが良くなって体の前体の後ろの筋肉バランスよく使われるようになって代謝も上がってお腹も痩せやすくなるということになりますので今回の特殊なカエル足のヒップリフトドローインですけども10日間ぐらい続けてやってみてください説明欄にジャンプする時間を貼ってますからそこピッと押してもらうとそこからスタートできますですので毎日10日間ぐらいを目安に動画を見ながら たったの5回ほどチャレンジしてみてくださいお腹が凹んだよっていう経過を待ってますので YouTube のコメント、Twitter に投稿お待ちしております今回もご視聴ありがとうございました